それ、えー、一人に来まし た,、えーましたえー、会場の皆さん、えー、本当にありがとうございます皆さんに感謝いたしております、えー、そして本日はね山形県の方か上場に大物の前の皆さんそして、えー、岩手県の方から大統領の方から大統領の5の皆さん私たち遠近くつながり合う者たちの人たちがご応援して来てくださいましたので、えー、私たちの好きな賑やかさで今日一日楽しませていただきました えー、本日ね最後にまたこのにぎやかさで皆さんに楽しんでいただきたいと思っておりますのでどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま す, ししますさああのがお気にさあいくぜ桜の花咲くのより皆さんの心にも花が咲きますよ私たちの心にも華麗な鳴る子花が咲きます一度咲けば二度と咲けることのない幸せな花この会場いっぱいにも ほりますよ良いよいよさ えー、えそしてジョブジョブにお手前の皆さん小田さん、どうもありがとうございましたいえいええー、大統領のサポイン、ご協力のみさんありがとうございましたええ、今日の皆さん、ありがとうございましたあれありがとうね、あなた名前聞くからねはい、そして旗の方もみんな振ってくれた皆さんありがとうございましたそして会場の皆さんそして先生方、どうも今日は本当にどうもありがとうございましたまた、賑やかなよサポでまた、皆さんと一緒に騒いでまた、 楽しみだと思いますんで、またどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは皆さん大きな声でいきましょうか。ルイ。おおきい。ありがとうございましたーーま。はい、大変ありがとうございました。山形県からそして岩手県からお越しいただいて本当に。